皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月11日、今週の集荷も終わりましたので、メタル迷宮にやってきました。これで残っている職業を、すべてレベル120にしようと目論んでます。おそらく1時間くらいで終わりますね。というわけで、45分くらいでメタル迷宮は終わりました。 あとは、元気玉があるうちに、この波数が残っている職業をレベル120にしていきます。そこで便利なのが、この練習スタジオの石です。これの何が便利なのかというと、一気にここに来られるところです。これは便利ですよね。そんな石、まだないよって人は、ストーリーを進めましょう。はい、終わりました。これで全職業レベル120です。 次のレベル上限解放があるまで何も考えなくて済みます。お疲れ様でした。余ったメタル迷宮招体験はバージョン6の海賊で使います。ちなみに1週間の最後はここでログアウトするとエピソード依頼帳の受け忘れがなくなるのでおすすめです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。